はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、皆さんご存知かわからないんですけれども、僕のね、住んでいる川崎には、元祖乳炭炭麺本舗という、神奈川とか川崎出身の方にとってはもう本当にね、ソウルフードのような本店がね、川崎にございまして、えー、本日はですね、 相模原の方に、まあ、そのね、ニュータンタンさんがあるということで、本日はね、こちらの相模原のニュータンタンさんに訪れております。で、一応ね、この名前の通りなんですけれども、こう、卵が入ったような、ちょっとね、ピリ辛の、まあ、タンタン麺が売りのお店なんですけれども、こちらの相模原店さんの方には、ちょっとやばいメニューがあるらしいですよ。というのも、いろいろと辛さが段階で選べるみたいでして、 こんな感じで、まあ通常の辛さから、めちゃ辛か ら, から、まあごめちゃ辛まであるらしいんですけれども、それプラス、こっち、この、ね、激辛好きの人に、えー、とって、まあ嬉しいというか、まあいいメニューがあるらしいんですけれども、ちょっと見てこれ。裏スペシャルということで、まあ一番最高に辛いやつは、 とんでもなく辛いらしいんですが、僕もね、あの辛いもの好きなんで、もう激辛の裏メニューを食べていこうかなと思うんだけど、まあ最低限ね、美味しく食べたいので、<笑>無意のしない範疇で食べていこうかなと思います。もちろんね、それ以外にもこちらのニュータンタンさんには、いろんなね、トッピングだったりとかえ、通常メニュー、単品メニューもございますので、まあ今回は、チャレンジとか大食い、デカ盛りっていうよりかは、ただただ、 食べたいメニューをたくさん頼んで、いろいろと食べていこうかなと思っております。ということで、たタいもですね、一杯目注文させていただきました。こちらね、タンタンが到着いたしました。いや、もうね、この見た目だけで僕らはね、言われてます。いや、ちょっとね、川崎市民にはもう DNA から刻まれてるこのうまい一杯ね、早速いただきたいと思います。いただきます。まずはね、こちらのスープですよ。 溶き卵入りのちょっとピリッとしたねこのスープがたまんないんですよねって言ってる間にいいですねこれチャーハンも到着いたしましたああこれ鶏ガラベースのスープにひき肉が入っててこの溶き卵の優しい感じここにピリ辛の味わいよたまんねえわ<笑> あ, ありがとうございます、はい、ようどうもありがとうございます、はい ちょっと麺いっちゃいましょうこれ、うんうん、うまっ<笑>めちゃくちゃうまいっ す, いすもちっとしててまたプリっとしてるこの太麺 これにね、卵とかピリ辛なスープが絡んでめちゃくちゃうまいっす。ちょっとね、このあたりでやっぱもう一気にこのさ、見えますこの綺麗なチャーハンちょっといっちゃいましょう。う<笑>あーわ。うー、ま、わ。<笑>うー、ま、わ。これ、うん。これあー、うめ、ん うんま、うん、そしたらちょっとこの辺りでいいっすか単品あれ餃子でございますねやっぱニュータンタンさんといえばね餃子もめちゃくちゃうまいんでおりたいですうわ、ん<笑><笑>うん やっぱりあの、僕もね、いろんなお店食べ歩いてますけど、やっぱりね、こういう飯が一番心に響くね。なんかね、食べたくなるのよ、無性に。おー<笑><笑>うーん。うん、ま。<笑>なんだかんだ、 こういうお店が近くにあると、一番太りますよね。<笑>うまあ。ぜひ、ちょっとあの神奈川に来た際にはね、いろんな有名店もちろん行くのもいいんですけど。でも地元に愛されるソウルフード、皆さんも食べてください。マジでうまいから。 うまっうまっ、うん、はあ。はぁーうまっ<笑>ちょっとこの辺りで、単品のね、この唐揚げ盛っちゃいましょう 最近で一番幸せかも。こういう飯がいいね。うん。うま。<笑>ちょっとね、これ今回、唐揚げなんですけど、マヨネーズ付きで注文したので、この辺りでね、こんな感じでいっちゃいましょうか。 ま<笑>これ350円はちょっとやばいですね<笑>これはやばい<笑>あのですねちょっと皆さん今ね僕が食べてるこの一品物唐から揚げとかはこれ1皿350円とかなんですよでこちらのね相模原店さんではこれ平日限定で5時半から8時までまあ今現在なんでね、まあ、いつまでかは分かりませんがこの時間帯ですと生が280円 ハイボールが210円。しかもこれ一杯限定じゃなくて時間内はずっとらしくてですね。いわゆる一品物二2品ぐらいで頼むところで1000円ちょっとお得すぎますね。これはダメですよ。売り上げがどこで立ってるのかわからないぐらいなんですけど。<笑>いや、ちょっと、通いますね。<笑>えちょっとこれ一巡目のね、ご飯、これ最後ですね。うまっ。 うんということでですね、ただいま、一巡目に頼みました。いわゆる、まあ、人気のね、レギュラーメニュー、すべて完食させていただきましたが、もちろんですね、お腹、まだまだ、ペコペコでございますので、えー、二巡目ね、注文していきたいと思います。で先ほどお話ししてた、あの、辛いメニュー、この辺りで注文していきましょうか。じゃあ、ちょっと、二巡目お願いしていいですかはい。はい。ということで、えー、二杯目のですね、ラーメンが到着いたしました。 一応ねこれ見た目だと分かりにくいかな。一応ね、裏の超辛ってやつらしいんですけど、あの、さっきチラッと見せていただきましたが、すごい量の洋物のめっちゃ辛い唐辛子が入っておりました。もうすでにね、この湯気で蒸せるレベルなんですけど、ちょっとでもめちゃくちゃ匂いうまそうなんですよ。早速こちらもいただきます。スープの色味は、そこまで変わんないかな。 ああ、うまい。うま辛っすね。うごます。んま。しっかり喉に来る感じ。ああ、うめえ、ね。ありがとうございます。うまそう。<笑>これうまそう。じゃあ、ちょっと、こっちめっちゃいますかこれ。すすれるかな すすってはダメなやつですね。うん。う わ, うわめっちゃうまいな。これまたちょっとこのニラねこれ絡めまして。うん。うまっ。 ちょっとこれ丼もいっちゃいますか。これ熟成ハラミ丼の大盛りでございます。もうこんなのはもう絶対うまいでしょう。<笑>うまい。うーん。 100人が100人好きな味付けですね。これは嫌いな人いないわ。うま。うま。ちょっとしたこのね、追加トッピングさせていただきました、これ。炙りチャーシューですね。うわ。これですよ。 いっちゃいますか、これこれはもうビールだ、まあ、ビールだな<笑>なんで僕は車なんですかね本当にこれうますぎるなうん <笑>ちなみにね、僕、本当にこういう、こ地元にあるね、ソウルフードみたいなお店大好きなんで、あの、皆さんのね、地域にも、こういうお店、うちにはありますよっていうのが、おすすめがありましたらね、ぜひね、あの、コメント欄にも書いていただけると、もしかしたら、撮影、いけるかもしれないです。<笑>ダメ元で、ノンアルってあったりしますかありがとうございます。あれあれ<笑>うわすいません。<笑>ノンアルコールビールいただきましたんで、 下品なんですけどで言っている<笑>かこう言っての。 よかった今日<笑>ちょっとこの辺りで注文した最後の品ですねちょっと山盛りネギ餃子いきたいと思いますこちらちょっとね特製だりこれたっぷりかけてうわうん 結構ね、ニュータンタンさんの餃子って、下味優しめで、野菜のこの旨味が強いような、こう、優しい感じの餃子なんだけど、このね、ネギ餃子、このネギこんだけ乗ってるし、この特製ダレでね、一気にガツンときて、普通の餃子とは、ちょっと一味違う餃子になってるんで、ちょっとね、もちろん普通の餃子も食ってほしいんだけど、ぜひこのネギ餃子、食ってみてください。マジうまい。<笑>うんいやと、もうちょっと今日は、 残りシンプルに食っちゃいたいと思います。うーまだあったりしますか。はい。<笑> こちらでね、最後でございます。とい う, んうことで、本日も開封していただきました。うそうでしたはい、ということで、本日はですね、元祖ニュータンタンメン本舗。 相模原店さんでですね自分の好きなだけ、好きなものを注文させていただいて、まあ、あの、自分でもちょっと反省するぐらい自由に取らさせていただきました。本当にうまいです。あの、もう、いろいろとね、お話ししたので伝わってるかと思いますけれども、なんだろうな、こう、言語化できない美味しいなんだよね。懐かしさのあるというか、どこかね、食べたことがある、初めてなのに知ってるっていう、そういう味なんですよ。いや、もうね、 好き。<笑>もうね、細かいことはないです。もうどんだけね、美味しいか、この動画を通してですね、皆様にもお伝えできたかと思いますので、えー、気になる方はですね、ぜひ食べに来てください。ちなみにですね、このニュータンタンさんは店舗によってね、若干メニューが異なりますので、今日ね、僕の食べたこのメニューが食べたいと思う方は、ぜひ坂上原店さんで、このね、美味しいメニュー食べてみてください、えー。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、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 ということで、本日もご視聴ありがとうございました。あの、米変更ーやっていきたいんですけど、あの、ちょっと聞いてもらうと分かる通りですね、あの、めちゃくちゃ今、花粉症でして、頭ぼーっとしてる状態でございます。ちょっとね、1月、2月は僕、毎年ちょっと花粉症がひどくてですね、今、薬飲んでるんですけど、全然効かないということで、あの、本当にね、いろいろね、前回の動画の方でもコメントをもらってるんですけれども、ちょっと今日のところはですね、この米変更ーナ お休みさせていいいたただきたいと思いますあの世の中の人はねみんなあの花粉症の方はもうすでにねきつい方も結構ちらほらといらっしゃると思いますのでですね、えー、あのお仕事を無理せずにあのお互い頑張っていきましょうということでえはい本日ありがとうございましたえまたの動画でお会いしましょうじゃあねちょっと頭が回んねえわ